どうもガんちゃんでーす。お久しぶりでーす。<笑>無事息子生まれまして、久々の妊娠中以来の家に行ってきます。もう出産したのになんかまだあれもう一人おるみたいな。お腹でちょっと恥ずかしいっていう。<笑>全然入る服なくて<笑>引っ張り出してきた。入っ行ってきます。 とりあえず全然リバイスとか打ってなかったんで、まず様子見とリハビリ兼ねて、今日はジャグラーを打ちます。もうめちゃくちゃ久々なんで、もう光るだけでもいいわっていうぐらい楽しみです。光ったら消化しないで帰るまであるかも。<笑>ありがとうございました、えー、まずはちょっとでもプラスになるように頑張ります。 いやおくりこたやばい。 やだ。<laughs> あるまで頑張ります。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 今、ちょっと今日はもう3時になったら今日は3時になったらもう娘の保育園終わるから3時までで終わりの予定だったんですけど行きたいなと思ったらとりあえず帰りました。<笑> 嬉しいですあんまプラスなんで最悪これで終わってもいいんですけどとりあえずみんなでスーパー行って今日は買ったんでいい食材買って金麦飲んで寝ます Thank、you 今日は実践終了です。イエーイ。結果はちょっとプラスで久々に終われて良かったです。はい。 運動をかなり久々に打ったんでもう何回も停止ボタンをすかしてしまったりとかしてブランクを感じました一応今日特備だったんですけどめちゃめちゃお店ガラガラでなんかこう世知がらさを感じましたね周り見てもおじいちゃんおばあちゃんばっかりで私ももうリハビリを兼ねて もうよれヨれレヨレで打ってきたんで似たようなもんなんですけどなんか VS とかもちょっとちらめしたけど全然打ってる人いなくて次 VS の本気戻りたいけどうーんちょっと<笑>怖みたいな<笑>とりあえず5スローに合った気がするんで次5スローでやるかもしれないです、はい、まずはリハビリ実践動画最後まで見ていただいてありがとうございます また次回もよろしくお願いしますバイバイ